トライどうもよけんですさあ、今回はですね音楽の動画になります皆さん音楽は好きですかはいいテンンション低いな音楽は好きですかー、はい、ということで僕も大好きでーすで今ですねオフィシャルヒゲダンディズムってグループがあるじゃないですかめちゃめちゃこう来てるでしょでなぜヒゲダンが今売れてるのかそれをね編曲家の方に聞きたいと思いますこちら お呼びしました。編曲家のソ我野教授です。よろしくお願いいたします。<笑>編曲家ってどんな仕事になるんですか。そうですね。まあ作曲家っていうのはよく聞きますよね。曲作る人は。だから編曲家っていうのはその曲をこうまあいろんな楽器に振り分けたりとかですね。だから作曲家って、まあ、編曲もする人ももちろんいるんですけども、まあメロディーだけ作ったりする人も結構いて、そのメロディーに対して、まあ、ベースをつけたりとかドラム入れたりとか、ちと楽器に詳しくない。 まあ、作曲家もいららっしゃるからですねギターは弾けるけどベースはかんないとかう、まあ、そういう人たちのためにこう全部きちんと演奏できるような形に整える、まあ、そういう仕事ですねう ん, なんか鼻歌を例えばもう曲にしちゃったりとかああそうですねそんな感じで、ね、こう輪をつけたりとかあそういんなもんしますねじゃニュアンス的に合ってるんですねあっそんな感じですか鼻歌を歌にするみたいなそうそうそう そ, う、まあ、そんな感じそうそうそうまあもうプロなんでねちょっと今日は聴いていこうと思いますでも本題やりますねはい何、はい、で今ヒゲダンはもうこんなにブレイクしてるのか 今日はそのヒゲダンなんで売れてるかっていうのをいろんな角度から見ていきたいんですけども、まあ、これまは売れるみたいなのはさすがにないんですね。うんうん、いろんな要素があって、まあ、今回だったらね、まあ、ドラマだとか映画なんかも絡んできたりして、まあ、そういうタイアップっても結構大きな要素であったりとか、うんうんまあ、そのものねそのヒゲダンのボーカルがいいとかギターがいいとか、まあ、一つずついろんなところあると思うんですけども、うんまあ、今日はその、まあ、音楽の理論っていう部分からですね まあ、見ていこうかとでこの理論何かっていうと、まあ、どっちかというとですねこう流行った曲があってでそれに対してなんでこの曲いいいんんだろうっててことを研究していく学問なんですよね。なので、まあその、これやったら売れるっていうわけでもないし売れてる曲が必ずしもこうそういうセオリーにのっとってるかっていうとそうでもないかってするんですけども、まあ、今日はそれをこうみんなで見ながら、まあ、一つのね まあ、方向性として、あ、これだから、売れただからとか、この曲すごいよね、やっぱり、ってい う, ようなところを見ていこうかなと。もうめっちゃ楽しみですね、本当。あ, あいいいい、いや、もう、本当、よろしく お, お願いします。早速、あの、曲入っていくんですけども、はい、まあ、私もですね、最近、まあ、知ったというか、あの、たまたま聞いて、あ、いい曲だなって思ってですね、それで、そのまま。まあ、四分半分ぐらいですかね、曲日ずっと聞いちゃったんですけども、えー、まあ、何がいいのかっていうと、私が、まあ、最初に感じたのは。音にストーリーがあるっていうか。音にストーリーがある。その。 こう歌詞にストーリーリはありますよねもちろん、うん、歌, 詞でその歌詞だけじゃなくてもう曲 の, そのメロディーとか、うん、伴奏の作り方とか、うん、もう全体的にこうストーリー性があって、まあ、ただの繰り返しじゃないんですよねちょっとずつこう変わりながらだんだんだんだんこう物語が発展していくとうもうそれをですねこ う, うまくやってるなというところ で, で今日はまあその理論があんまりわかんないっていう、ねえー、人たちのために、まあ、一番わかりやすいメロディー、うん、これをとってちょっと見ていこうかなと。 いいううふに思いますで。まあ、楽譜も、ね、読めないかもしれないので、ちょっとこれね、ちっちゃいけどね、用意してみたんですけどね、見えますかね、これね、あとで PDF でお送りしたいと思うんですけども、この黒い点、これがメロディーの、えー、音の高さを表しているわけですね、で、まあ、下にちっちゃくこう歌詞も書いてあったりするんですけども、まあ、こっちから順番に見ていくと、まあ、こんな感じですねで、これが A メロになるわけですけ。 プリテンダーを今日見ていこうかなと思うんですけどもこれでずっと音がこうあってで横軸でずっと見ていくとですねあの書く音を何回使ったかっていうのがですね、えー、まあ集計として分かるような、まあ、そういうグラフになってるんですよね。であの音階って「ドレミファソラシド」っていうのと、まあ、これに黒剣があって半音ですね。 12いくとまた1オクターブ上の音に戻ってくる と,、うんうんうん、ということで、まあ、12種類音があるわけですよね、うん、それがずっとこう1オクターブ上上上ということで、まあ、ピアノだったら88件あったりとか、まあ、楽器によって音使えい方が違うんですけども、まあ、音の数としては12種類あるというふうに思っていただいてこの12種類をじゃあランダムに使っているのかというと、うん いっぱい使ってる音もあれば全然使わない音もあったりして、えー、この音の出てき方っていうのは偏りがあるわけですで偏りがあるっていうことはこの音は一個一個平等じゃないってことなんですねわかりますってことはこういっぱい出てくる音とそうじゃない音っていうのがあるといっぱい出てくる音がいっぱい出てくれば それ何回も聞きますからねその音が出てくると、まあ、安心したりするわけですよ。うん、ああ、この音また来た。うん、でたまりしか出てこない音が来ると、んってこうなるわけですね、うん。もう間違っちゃったかなとか。うんまあ、そう極端に少ない音だと、まあ、そういうふうに違和感に感じたりするわけですね。そういうふうにして、音にはこう安定感を持つ音と、緊張感を持つ音と、まあ、それには音の高さもありますからね。うん、低い音だと、あ割とこう落ち着いて聞けるし、高い音になると、まあ、ちょっとこう緊張感があったりとかこう、エネルギーがあったりとか、まあ、そういうふうに聞こえたりすると。 で、この A ベロを見てみると、ですねこの緑の線、この緑の線はですねこの音なんですけども、もラーフラットこという音ですね、この音が21回出てくるんですね、A ベロの前半だけで、21回出てくる。じゃあ、その1個上のこの音、うん、何回出てくるのかなって、数えたら、1個出てこないんですよ、わ、うん、かりますじゃあ、そのもう1個上のこの音は何回出てくるか。 これは21回、これは1回も出てこない、じゃあこの音はっていうと、これは10回出てくるわけですね。うん、でもこの音が20回ぐらいに対してこっちは10回と、うん、2倍ぐらい違うわけですよ、うん。で、こんなやってずっと調べていくと、えー、ここにこう、線がカラーでついてるところと、まあ、無印というか、白いところありますけども、えー、緑のところが一番いっぱい出てくる、この音。そして、青いところ、これがまあその次ぐらい出てくると ですね、この3つの音がよく出てくるなと、えーまあ、そういう印象なわけですねでこんな風に、えー、一番いっぱい出てくる音これこの音ですねこの音をですね、まあ、主音が主な音ですね、うんえー、と言って、えー、ここが基準になってくるわけですこの曲で、えー、ずっと聴いていくとこれが、えー、A メロですね この音が中心となって、えー、その音よりもまあ高い音がこう ち, ょこちょこちょこちょこ出てきてたまに低いところで出てくるみたいな、えー、この音よりも上の音を結構使いながら、えー、このベースの音をいっぱい使いながら進んでいるのが A メロの前半ですよ<笑>これは分かるわけですねこんなきっかけあんましないでしょあんましないと思うんですけどもなんかこうダララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ この戻ってくることによって、ちょっとした安定感をこう私たちはいつの間にか感じているとい。あまあ、そういうふうになるわけです。一、う、回、ん、家に帰ってくるわけですね。そうですね。うん、ちょっと冒険して、でまた戻ってくる。また家出してくる。うん、で、また家出してあ。その繰り返しですね。その繰り返しですね。で、結構 A メロは、まあ、この地面というかね、おうちに頻繁に帰ってくるかなという印象。うんで、この A メロがえちょっと進みますと、えー、まあこれ A メロの後半ですね。はい、後半もまあ前半がこれで、ね、後半これ。ほとんど一緒ですね。 大体いい同じような感じかなーとパッと見てね、あんまり変わんないかなーって、ずっとこの三本線、うんうんうん、この三本線のあたりをずっとこう、いってるかなーというような印象はまあ見て取れるかなと思いますね。うんうん、これこれ B メロ、B メロ入ると、ちょっと形が、形が変わりますね。で形が変わると、やっぱりこう見た目の形も変わりますよね。上からこう、下に、上から下に、上から下に、斜めにこう、降りていくようなまあ音の形に見えると思うんですけども、 ここでは、まあ、A メロに比べてどうですかね、あんまり音の高さっていうのは変わらないんですけども、まだらにあったものが、B メロになると、こう、規則的に上から下にこう、降りていくような感じに見えますよね。で、まあ、上から降りるんだけども、まあ、この一番基準のお家の音、ここでちゃうちゃう図形的に見て、なんとなく分かるかなと。でえー3 3回やったら次はララララここでね4回目はこうちょっと高めのところでジャンプするわけですね3回このファの音 F って書いてありますけども1回2回3回と4回目でジャンプで B メロの後半もまあ同じような感じでまたファの音から下がって下がって次はジャンプがポンポンポン3段跳びみたいにこうどんどんどんどんどん上がっていくとこんなふうに作ってあるわけですねでなんで上がっていくの こうなるわけですけども、まあ、さっきも言ったように上がるっていうことはこエネルギーがこう高まっていく位置エネルギーがわー高と上がっていくんですよ、うん、でそこで何か言いたいことがあってこの高いものをこうどうすんのと拳振り上げたらどこに下ろすのとこれが下がるところに来るわけです、うん、なのでさっきが言いたいからこう気持ちを高めてわーっと盛り上がっていくあこう盛り上げてからの下がりそうですね 作っってだだんだん音が高くなっていきますよと。これはこう図形的にね、見えるのかなで、これどこまで上がるのかというとですね、この下の音がここですね、で こ, がこのところま上がるわけですねう、1オクターブどころか1オクターブ半ぐらい上がると。で、これはですね、どうでしょう、歌ってみたらわかると思うんですけど、出る音じゃないですね、とっても高いんですよ。男性ボーカルにしては、 ちょっと難しいいいいいんじゃないかなかや結構ききつつすよ ね, いっすよね<笑>あ の, の中はカラオケで 歌, いですあちょっと歌うとで失敗しちゃう可能性がいから、まあ、人気だからですね歌いたいんだけどもちょっと歌うとねっていう難しさもあるで、まあ、こういうね高い音が出せるっていうのもボーカル・ジャ、まあ、個性っていうかです、ねえー、強みの一つでもあると思うんですけども、えーまあ、ここでだんだんだんだん上がっていってそれでサビにいくわけなんですけども A メロから見るとですね A メロこの3本線ですね下の3本線ぐこうをずっと見て。 で A メロン2番目 B メロになるとまあちょっと上の音から上がっているっていうのきるでサビになるとこうですね、えー、かなり上のところをずっと推移しているっていうのが分かるわけですねずっと高いですねずっと高いんですけどもでサビ二回し目もずっと高いとで、えー、まあこれまとめるとどういうふうになっているかというとですね えー、結果、これ表にしてあってこんなの音楽でやる人はあんまりいないんですけども私なんかで、ね、こうの好きでやったりするんですけど<笑> A ベロは下の音がいっぱい使われていますよとんで真ん中あたり B メロですね B メロもまだこう下の方がよく使われてるんだけど上の音もちょっと使われだすとでこれ C って書いてあるのはサビなんですけど も, もうサビに入るとですね高い音ばっかり使ってるとだんだんこのいっぱい使ってる音が高い音に変化していきますよと。これが もうプリテンダーってですね。まあヒゲダの曲全般的にそうなんですけども特徴、ね、低いやつからこう上げ て, てそうそうそう、上げていって で, で、サビがこうすごく高い音を高い音、うん、でやるとで一番低い音っていうのは、まあ、エーベルしか出てこの辺もで、えー こ, こエーベルを使ってこの辺もエーベルを使ってこの辺もエーベルを使って、うん、この辺を使ってこの辺す使って高い音もここまで使っていのも使い音も使うんだけど高い音も使う、まあ、ちょっとこう受け渡し的なでサビになると もう完全に高音ばっっかり使ってると、うん、こんなふうに ABC というふうに段階的にこうテンションが上がっていくようにできてる、うん、これってこう、まあ、歌ってると、ね、だんだんきつくなってきて「うん、<笑>ああだんだん声出ないよ」ってわかるかもしれないけど普通に聴いてる分にはあんまりねこうそこまでいい ん, しなんていうのかなこう注意して聴かないと聴けないところ、うん、あだんだんだんだんわ か, かんないように上がっていくんですよね。それれで、えーまあ、比較するとここです、ね、左側これが A メロこっちがサビなんですけども A メロっていうのはここが基準になってるわけですねこの線が基準でサビはこの線が基準になってると基準の線が1億単位も上がってるわけですねこれがなかなか難しい、うんうん、だからこの辺付近でこうラララララララララララララララララあらららーっててのがあああララララララララララララララララララララララララララララララララララララララあララララララララララララララ えー、今日言いたいのは、まあ、一個ね、なんか理論的なものを覚えて帰ってもらいたいなということで、えー、こんなふうに、まあ、ちょっと手書きでね、申し訳ないんですけども、メロディーの線、基準の線に対してメロディーがこう上の方にいっぱい動いてますよね。こういうふうな音の作り方とこっち見てください、このなんか違い分かりますこれですね、基準の線に対して、基本的には上の方に行くんですよね。うん かりますこう下土台があってその上の方でなんかぐちゃぐちゃ動いてるこれが A メロですねサビの方は基準の線がこの動いてる波の真ん中ぐらいにありませんかなんかこう基準の線をこう縫うように下行ったり上行った下行ったりって今さっきヤわけ言ってましたけどこんな風に縫うようにいく基準の線から1オクターブ上ぐらいまでここを使うような旋律の作り方 戦法難しいですけどね。正確線法という正確戦法は、うん、なかなか効かないですよね。それに対して基準の線が真ん中にあって上下になるようなこれがですね、えー、まあ基準の線に対して下から基準になってでまあ、ここら辺まで使う基準の線が真ん中にあるような音域なんですね。うん、こういうような線法変角線法。こっちが、まあなん<笑> 正規版みたいな感じで、こっちはちょっと変則版みたいな感じですね。テンダっていう曲はですね、A メロ B メロとサビでは先方がですねちょっと違うんですよね。それってあの延長してるとかじゃないんですよね。この調がこうこの調がなんか違う調に行っちゃうとかではなくて、ずっとこの a フラットメイジャーなんだけども先方だけは正角先方から変革先方に変わっているとで。これって。 よく注意して聞かないと分かんないし、そもそもこんなのあんまり聞いてないかもしれないですよね。だけど、基準のラインが一億多分上がるっていうことで、うん、こうなんていうのかな1回からまあ5回ぐらいまでわーッと上がってる感じなですね、うん。セットが1回だったのが、だんだんだんだんこうグーッて、ね、持ち上げられるていって、もう下びるときにはこう景色、見てる景色が違うと。こういうところが、もう実はこうなってるんですね。うん、よく見てみると、うん、違うじゃんっていうのが分かると。で まあ、補足説明とかですねその先頭についてん、まあ、だろう性格変革っていうか性格なんで名前のついでにね作り方というか、はいうん、<笑>この「普通ゴドレミファソラシド」っていうのは、まあ、これで1セットだと思いますよねこれでドレミファソラシドでこれで1個セットだよーとた体習うんですけども実はこのドレミファソラシドって「ドレミファ」っていう4つの音の塊と「ソラシド」っていう音の塊2つ1セットでドレミファソラシドなんですよ。 とかドレミファっていうのとソラシドっていうのがあってこれ2つ引っつけたらドミファソラシドになっちゃったそういうふうな感じなんですねなので、えー、まあプリテンダーの調で言うと「ララララという4つと「ララララ」という4つこの4つを2つ引っつけて「ララララ」という音階ができているということなんですねじゃあ変革戦法っていうのはどうやってるかというとこの左側と右側をこう入れ替えてる なんでまあ、同じなんですよね、こう、ダリラリっていうやつと、ディラララっていうのを、まあ、どっちを先に持ってくるかの違いですね。こっちは、まあ、ラーフラットの、この音が先に来て、その上にこれ、のっけてると。とこっちは逆で、さっきの上にあった方これは下の方に持ってきてる、うん、で、これで、っていうのを引っつけてで、こういうふうにすると、基準になるラーフラットの音がまあ端っこに来るか、まあ、真ん中に来るか。うん ということで、さっきの戦法の違いっていうのを作れるようになってるよと。と、うん、こういうことなんですね。で、えー、まあ、難しい言葉で言うと、これを2つをこう離しておくパターンと、これ、引っついてますよね。ひっつけておくパターン、2つあって、まあ、こっちはまディスジャンクトっていうのをね、分けておく。で、こっちはコンジャンクトって言って、まあ、っ付けておくって、まあ、こういうひつけ方によっていろんな戦法を作ったりしますよと、と、まあ、いうことですね。なので、プリテンダーは、えー、実は、 ね、えサビだけこういうふうに作ってあってそれ以外はこっちで作ってあるとこれをまあ無意識でやってるのかもしれないんですけど見ていくと理論的にはそうなんだと ん, なんかサビが特別に感じて急にこうバッと開けてるような感じになるんですね。吹っ切れたというかですね ん, なんかこう急に爽快感というかなんかそういうのが出てくるのはここでこう実は先方変わってるんだと、まあ、そういうことですね、はい、で、えーまあ、あとは前奏についてちょっと語ろうかなと思うんですけども えーまあ、さっきの表ですよねこれね一番使ってるのがやっぱこの音その次使ってるのはこの音その次使ってるのはこの音ですねで4番目使ってるのはこの音で5番目に使ってるのはこの音っていうふうにこう調べていくとこの5個の音でほとんど曲ができてるで、えーまあ、たまに違う音も使ってるんですけど、えーまあ、この112回使ってるのに対して この音ななんかかは3回しか使われてないよっぽど開きがあるのでまあ、そういう何回かしか使ってない音を除けばこの5個の音でこの曲は大体できてると言ってもまさしく使えないかなと。で前奏を見ていきたいんですけども前奏って何するかっていうと基本的には今からこんなお話が始まりますよみたいな、まあ、そういうことをやるわけですね。うん、であ、そうなんだーみたいな まあ、だから、まあ、パンフレット見ながら今日の舞台はこういうお話かみたいなね見たりとか、まあ、そういうのが前奏の役割ですねでじゃあ音楽ですとどうやってするのかっていうと、まあ、料理だったら材料を先に見せる今日の料理とか言ってですね今日はにんじんとじゃがいもと玉ねぎと、まあ、牛肉を使いますよみたいなそれを前奏でやるわけですじゃあ音楽だったらどうするか今日使うことはこの5つですよということを、えー、まあ教えるわけです でまあただこれをね、3、はいだちょっとね、これじゃ音楽ならないので、これを音楽みたいにするわけですね。うん、で、一番使う音っていうのはこの音ですから、これを一発鳴らしておいて、そして上にこれを乗っければいいと。これを音楽的に、こんなふうにするわけですね。こうするとあ 今から始まる音楽はこの音がメインでこの5個の音を中心に使って構成されるんだなと、うん、でこれをしっかり聴かせておいてで前奏前半は一番大事なこの音だけなんですね。と後半になってくると。 コードがちょっとずつ動いていくということで、えーまあ、ここでこんな和音も使っていきますよみたいなです、ね、使う音を最初出しておいてその次は使う和音も出していくとでまあ音と和音と揃ったらじゃあ始まり始まりとなって英語にあるうなのでこう最初に無意識のうちに材料をも知ってるわけですねそれれでで構成された 音, 音を聞くので なん か, こう、まあ、なんかこう入りやすいといいうか、うん、きなりボンって言われたら何の 話,、うん、何の話ってなりますよね。うん、それがもう最初から実は前奏で、まあ、種あくじじゃないけど、うん、材料を 習, 習ってるというか、うん、そんで始まるからスッと入っていける。うん、で最初は低い音から始まるわけですよね。でまあ親近感というか<笑>まあこう落ち着いてるから始まって だ, だんだんだんだんだんだん高いところに行くとこれもいきなり高いところからガーッと始まるとついていけないとテンションに。うん だからこう準備がしっかりされてるっていうのが結構大きいところかなと思いますね。だからこう丁寧に作ってあると、うん、これはまあ一言で言うと、まあその馴染馴染むというかですね、うんうん。聞いた時にスッと入ってくる理由、うんまあ、大きな理由なんじゃないかなというふうに思いますね。うん、どうですか？説<笑>明。いや分かりやすい。<笑>うん、そこの教授の目から見てなぜヒゲダはここまでブレイクしたのか。 っていうのはちょっと総合の教授の<笑>難しいですね。教えていただけるとありがたいです。<笑>そうですね。こう今までこう言ったことももちろんそうなんですけど、やっぱりですね、声の良さ、の声の良さ、このさっきの言った低い音から高い音までを無理なくしっかり出せる、うん。これがとっても大きいんですね。うん で、高い音もその悲鳴みたいな感じじゃないんですよ、うんうんうん、もうまだ余裕がある、うんうん、それで歌えるから、その裏声にしてみたり、まあ、少しこう、息混ぜたような音にしてみたりとか、こう自由に表現ができる、その表現の幅っていうのも、まあ、彼の持ってる音域の広さ、うんうんうんで、その声もすごく澄んでいて、まあ、聞い て, てすぐ入ってきますきよね、まあ、そういうところ、非常に大きかったんじゃないかなと。うん そ れ, でそれを余すことなくこうしっかり前奏から A メロから B メロからとこう盛り上げていってもうもう全部網羅的に使ったというところがまた一つこうストーリーを作り上げていく上で大きかったんじゃないかなと。うん、なるほど<笑>ありがとうございます、えー、はい本日の動画「ヒゲ団はなぜ売 れ, の売れるのかを」を選曲家の曽我野教授に教えていただきましたありがとうございますどうもありがとうございました 動画、最後までご覧いただきありがとうございますグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いしますでは次回の動画でお会いしましょうありありありありありありべえデルチヒゲンナのボーカルの人と、はいはい、あのチャンネルガードマンっていう YouTuber いるんですけど顔めっちゃ似てるんですよ<笑><笑>ボーカルの人とガードマンってめっちゃ似てるんですよ あの顔に似てるとですね、声も似てるんですよね。あじゃあ、ガードマンでもこの歌歌えるってことですかあ歌えるかもしれないです、あとはその身長が結構、声帯の大きさって影響してるんで、身長同じぐらいで骨格に似れたら、やっぱ声ってこう声帯とこの骨格で音決まるので、結構近い音出ると思いますよ。